私たちが夢を出るんだようん二人を安全な場所にじゃあテレサ私とゼーレにはこの夢は解体され始めたばかりでより多くの人たちに加わってもらうじゃあ私たちも一緒に、うん、今回は 大丈夫、大丈夫。一旦家に帰ろうか。でも私、父さんは十分満足してるよ。何しろ、自慢でも、おや、泣かないでくれ。まあまあ、大丈夫よ。ずっと行きたがっ他のことは後でどうにかできるから、ライブを見逃したら次なんてないよ。天子は何とかごまかして。 でもちょっとねあそこにいる知らないおじさんねえヘアピンを止めるのを手伝って早く早くだからこれはバレッタでクロスヘアピンじゃないってばなんで一緒につけるのよ おいマジかよ前も残業で来られないって言ってたよなあいつらのプロジェクトチームがどうなってるのかお前も知ってるだろう<笑>ありがとうしようもねさっさと行こうこの店今日番号札がいらないとはもしかしたらもう人気がなくなったのかもね これでいいアンちゃん卵はいるかいアンちゃん ちゃああんアンちゃんの分でき、ね、たぞ。 すまないが結構だ だから君たちに言っただろう一人の運命は運命に良し悪しなど存在しないが性格誰だ僕にはかつてとある友人がいた 彼はある才能を持ってはいたものの彼の性格がそうさせたんだだから彼は優れた頭脳と信頼に値する心を持つ者に従ったその者 の, の指示に果たして彼にとって性格こそが運命という理屈は通じるのだろうああすまない昔ほど目が若者よ君はヒーローかつてたくさん見いやいや 君の思っているような私がこんな話をしたことは覚えているだろうか世の中には一種の理想しかどんな理想でも他人の理想を踏みにじらなければ実現認められないなら君自身がそれを基準にして考えれば人は2種類に分かれるそれができるものはヒーローと呼ばれ他の者たちは凡人だと思われる 若者よそう焦るなヒーローになる子だからこそ違った彼らの理想は全く逆であり自分の理想が踏みにじられることをの世界を動かす規則も実際は彼らが維持しているのだ。 誰もがヒーローであればこの世界はどれを確かに僕の立場から見るとだがそれでもそんな者たちをヒーローと呼ぶだなここの結末は現実で。 僕に似た来客が精神のアダムを訪れているのかビシュナの力を背負った戦士。 すまないない私はかすらなかすらな僕は君の演説を欠かさ欠かさずにかどうしてだ僕にもわからない本当は君よりさらに先を見続けた人を僕は知っている本来なら彼女の一言一句を覚え 思いしかしこの時代の問題を解決するにはこの時代何はどうあれ僕は君の知恵を君が投げかけた問いについて考えたことがあるしそれでもなおこの100年間人知の頂点に立つ者として生涯を試作に費やし答え鳥はなぜ飛ぶと思う それは飛びたいからだしかしどこまでも独りよがりなロマンチストの願望だだが欲しいからといってできたなら君の答え飛ばないといけないからだ<音楽>白亜紀に終焉の隕石が落下した結果 自由な鳥たちだけが滅亡の定めから逃れられた何を言っているのそれでも適合者のみが生き残れると信じているんだなならば若者よ今回語るのはイカロスという若墜落するために飛び上がる人が夢の集合体が乱れているのか テレサがここを出てからすでに時間がたっている誰かがここで想像を試みているのだろうかあれやった助けが来たよちょっと待ってどう見てもいい人じゃ大丈夫だよ ちびっこ船そういう問題じゃない何をしている<笑>僕たちは今大きな飛行船を作ってるんだ空の位置あれも思いつかない飛行船を作ってみんなの知らない場所まで行くんだどう一緒にやってみないちょうど重たすぎる材料もあって君たちは難しい仕事をしている 初めの一歩を踏み出せてこそ本物の冒険、まあ興味ないならいいやなならやるほどこれは君の力ではなく君が彼らにここを変えようと思わせ鳥は空へ羽ばたきたいと思ったが故に自分のために翼を作ったしかし 成婚計画を覆すにはまだまだ足りない彼らにきっかけを与え変わろうと思わせたとしてもこの夢を突き破れるかどうかは世界を変える力と執念を平凡な人々が持っている。いや信じているからこそ全力を尽くしてこんな導き イカロスの物語ならし職人の父と作った羽の翼を身につけ彼らを捕らえる島からにしかし父の忠告に従わず上がってはならない高さまで飛んでいった最後はおおだが私のように彼と話し彼は神話に存在する人物だ イカロスはうぬぼれゆえにそれが招いた事故によって命を落と し, しかしもしそれがずっと彼は幼い頃こんなことを言っていた私彼らの理想は真逆で自分の理想が踏みにじられること彼こそが君の見ただがそれにな他人に踏みにじられる階段を与え 己の失敗で高くまで飛ぶなと逆だ彼はあえて私は太陽の目の前まで飛び上がっただから誰かが私さて その通りだ日が落ちぬよう僕は空へと飛び上がり君たちの光を奪い去るそして僕は溶かされ海に落ちるそれを奪い返したいのなら君は君たちは僕よりも高いところまで飛ぶべきだそれこそが子供時代を超えた先にある大人の論理だ 今の君は果たしてそれを悟っているのだろうか天元の者。 座って話しませんかこの時代の人と交流する機会はある戦友は僕にこう僕たちは原始人だ洞窟の入り口に背を向け手足を縛られ地べたに座って後ろから照らしてくれる炎を頼りに目のたまに炎の光によって石壁に何かの影が見える その影たちが僕たちの目に映る世界のべてであると影が僕たちのすべてなんだそれはあなたの足元にある特殊な影のことですか いや人は夢の中で自由になれるが崩壊獣ヒマイラはあらゆる崩壊獣の夢を集め人類の夢の中でその影たちを生み出すもしその話が単なる比喩でしたら何が言いたい深カさんはすでにそのだからあなたにだけそうかもしれん成婚計画がなければ君たちの世界に溶け込むには決意が必要だが本当に難しいのは それをした後にオットーのようになりたくないんですね<笑>そんな必要もちろん君たちにとって何しろ最初から僕は棺桶を作る役割世界が滅亡していく日々の中毎日とそして分かりやすいことに条件さえ満たせば人々はありったけの知恵それは人類の未来に何のメリットもないが 文明のためにしなななければならないことだ成婚計画とは何の違いそうかもしれませんですがポジティブな視点で言えば戦場に出る戦士たちは手紙を用意します宿舎輸送機あるいは列車や船の中でみんな未来に対する希望や託したいことを書くのです結果がどうであろうと 私たちが信念を持って行った行為は決して意味のない私たちは美しいもの美しくなろうとしているちっぽけでトロに見えるかもしれませんしかしそれは美しさを育む種はいつか一面の花を咲かせますから何があってもケビあなたは最初からその中の一人です それは僕の少なくとももうすぐ訪れるあの戦いで僕たちは全力で相手を殺さなければそれは変えられない事実で分かってますあなたの親友であるスー彼は<笑>そう言われてみれば言葉にしたことはありませんが彼にとってあの時代で最も勇敢であなたは私たちの前に立ち 全てが無価値であるるかのように振る舞うあなたの後ろに誰もが生還できない聞くことも賭けをすることもできないあなたはそれでも最後の傘そしてそんな風に僕を肯定しなくてもいい僕は君の敵だ分かっていますだから正々堂々とあなたをもっと正確に言えばあなたの象徴である私と仲間たちはそれでいい ヘクトールは王国が陥落することを知っていてアキレウスも自分が死に向かっていることをしかし二人は後ろを振り返ることなく私たちの神話を用いあなたはそういった偶話を残しまさか最初からこの決戦を予想していたんですかいや私たちはキアナをあらゆる人類の律もちろん 別の角度でいい。あなたのことも信じています。面白い。 別れの時間だ最後のかすらなにええそうしますさようなら最初のかすらな<笑> 皆様ごきげんようこちらはリタロス・バイヴァイセバルキリーたちが奮闘し続けた結果成婚計画が作り長光様の計算からすると現在の状態であれば少々お待ちください<笑>申し訳ございません先ほどデュランダル様が先ほどケビン・カスラナの 現在のモデルを基準に計算すると夢の塊の解体はケビンさんの影によって補修されてしまうことが分かりましたすでに閉じ込められている人の夢を拡張した夢の塊から薄めた夢の塊へと導いたと待って全く違う存在って何よ長やっぱりテスラ先輩なら焦るっじゃあ早く説明しなさい簡単に言うと。 ケビン本人は知らないかもしれないけど彼に支配された終焉の力は崩壊獣の具体的に言うと意識的もしくは無意識的に人類の夢にはい崩壊獣は夢を通して考えるみんなもこの情報を知ってるわよねちょっとそれはただ確かにその通りよでもその表現なら 今のケビンが夢の塊に与えてる影響人類の考え方は名ムを共有することではなく物語を作ることそれは私たちがしかし崩壊獣にとって名ムはその全てで性婚覚醒者の物事をつなぐ天性のようにそれがそして想像とは完全に無関係だから性婚覚醒者に対するような力の導きは崩壊獣に使えないとにかく 具体的な技術はみんなに送っておいたから確認つまり僕たちの行動に問題はないがちっ一体何なのあの気ましかしそういった状況ならテレサ様の理論上問題はないがおそらく効き目はほとんどもうあと一歩だってあっ 夢でも実物があるように扱えるなら。 実は少しリスクのある策を思いつきましたもう可能かどうか は, は早くしなさい。今は愛で 本当に全然違うねやっぱり賑やかな方がいいよねお祖師様は確信してたみたいだけど四季の律者は本当にここにいるのかな こんにちは四季のり何なんであなたを歓迎しなければならないのここは私の家でもここはお祖師様の家だよもういいはい何あなたはコーコをよく知ってるはずコーでも喧嘩にはきちんとしたり私は意識の律者だよわかったあんたうるさいやるの<笑>そこまで言われたら 無自在門一番弟子あの両僧の実力の何割を持ってるか見てあげるよあたしは師匠と戦ったけど最後は勝負がつかなかったらしいんだはい師匠と戦うことも遺伝するってわけまた今あの時はあたしが暴走したの 私を助けるために師匠は戦うしかなかったんだ。もういい、集中して。<笑>そういう違いたくなるような話は聞きたくない。はい。そっちが先に師匠の話をしてきたのに。<笑>悪くない。 あなたの技は確か あ, あんたはは<笑>そんなわけないでしょ私をそれだけで満足するわけないじゃないこれは別に説得じゃないよ私が言いたいのははそんなの別に私にあなたのお祖師様に手伝ってもらえばいいじゃない私は何度も助けたんだから次は彼女の番だっていいお祖師様にはすべきことがあるこの世界には絶対にあんたが必要なの<笑> テスラはかせとされた。 僕のエンジンだぞ。まあいい。僕のエンジンには1つ借りがある。ずっとか。か、はい、はい、はい、わかった。話してみて。せいぜい、最後まで助けるだけ。 西への楽園エーデンしかしここは寄せ集めでできた偶然ではなく。 つまり今この瞬間。 くだらない出てこい式の律者 さすがです。キマイラの源を反省してもらおうと全力で崩壊獣の夢を動かしたのに結局あなたは厳密に言えば崩壊獣は意識体ではないそう言われてみると確か崩壊獣は夢を通して考え崩壊獣は律者の手足でありその夢には太陽系に対する終焉の仕事つまり終焉は本当に宇宙から来た少なくとも。 夢を見る限り月に降下するまでに奴は太陽系の他の惑星地球はその最後のなるほどそのキマイラの力を私たちに分けてもらえます君にできるならしかし結局のところ君たちは僕に力のほそれは担えない責任となるだけだはあそうなると思いましたいいでしょう始めましょうか 君は僕にかなわないと何か忘れてませんここは夢つまり意識の空間ですもう以前とは違いますよは